オスオラサルトビナスケ<笑>ナスケ<笑><笑>はい、ということで、ナルトです。よろしくお願いしまーす。はい、ということでね、前回、あの、えっと、つ森じゃなくて、なんだっけな、つ森だつ森の、あの、タヌキチとか、タヌキチ一家の書いたスマホケースを作ったと思うんですけど、今回は、急にギャル風の喋り方。今回は あの、鬼滅の刃大流行の鬼滅の刃のスマートフォンケース、まあ、デザインデザインをイメージして作っていきたいと思います今回はか炭治郎のを作っていきたいと思いますイエイまぁ、あ、ね作り方のコツっていうかまあ、これは多分ねマジで誰でもできるあの本当に鎌ま炭治郎のこれだけはペンさえあればペンとなんか硬い紙があれば誰でもできるから皆さんもやってみてくださいそれじゃレッツラッゴー太郎あげあげ 見て、マジでいくない前回のやつマジでかわい、はい、ね、今回こちら細い方は使えませんだって色ないんだもんはいじゃあ開けていきますドンまずちょっとイメージを検索しますやめて検索っていうかこういうのをイメージして作っていきたいと思いますまあなんかねこれは本当に単純作業っていうか正方形を何個も作ればいいみたいな感じなんでまずまず緑で全塗りをしてから 黒で貼っていくって感じかなまず緑でね、ザーって塗っていきますはい、ということで2 0 2は皆さん見ましたでしょうかジャンプの考察なんですけれどもまあ、炭治郎が鬼化してしまい禰豆子が止めている状況なんですけど今後としてはどうなるか私の予想ですけどね、あくまで私の予想ですあやばい、無言すぎる全然喋ってないやこの口下手の俺が 口下手だからこそよはい、どんどんどんどんね鬼滅の刃でで番好きなシーン何ですか僕はねえー、あのムイチロかなでも漫画派の漫画読んでるんですけどアニメ派の人が多いと思うのでアニメの中での話をするとあの、ムイくんがギイチロと出会って変わった心が入れ替わったみたいなところですか、ね、入れ替わったっていうかなんか はい、鬼化してしまう炭治郎がどうなるかっていうことなんですけれども今回打たれた金ヲによって打たれた注射によって炭治郎の鬼化は解けると思うんですけれどもそのね無残の意志というものが根豆子にまた映るんじゃないかいいんじゃないこんなもんではいちょっと充電ないんで充電します。 はい、それではちょっとねやば普通に気に寝てたら寝てたわいつの間にか寝てたわはあおはようはいそれではねちょっと続きをやっていきたいと思いますまずねちょっとこちらサイズ感の整ったガムテープが必要っていうかね、まあ、使える人は使ってくださいこんくらいこれを2本、まあ、これは同じサイズでお願いしますほぼほぼで粘着力が強すぎると剥がれちゃうんでもう皮膚とかこういう こ布とかで、こう全部粘着力という粘着力を剥がしきったものにしてください。剥がれちゃうんで。こんな感じで、ある程度メモリをね、1センチ間隔くらいで、だいたいでいいんでつけておきます。これでね、このワンスペースに、あの、正方形ができるんですよ。ここを塗っていくっていう、ひたすら。 はい、やってまいりましたまたまた「鬼滅の刃」今後の考察についてございます先ほど言ったのは根豆子に鬼化がまた移るという話なんですけれどもそこはねなんか青い彼岸版こういう感じでやっていきます永遠にこれの繰り返しかなおもね両目を失ってしまうわけなんですけれどもそのねあついの方に「悲願」っていうワードがついてるんですよね やっぱそこがね青の彼岸花っていう点と関わる何かしらの関係があるみたいなね感じですかねイェイますますそもそもねなんだかんだ今後の考察としては あの予想ではね、あの炭治郎とナヲが後々結婚して、その子供の子供の漫画として第2章が始まるんじゃないかっていう、ナルトみたいなね、ボルトみたいな感じの展開が俺の予想ではあるね、うん、あくまで予想ね。うん 今後の考察なんですけども、まあ、根豆子を追ってね、鱗崎さんも根豆子の方向に向かってきたわけなんですけども、多分予想ではね、鱗崎さん、何一つ傷を負わないと言われた水の柱なんですけども、元柱なんですけども、彼がね、何かしらかばって死んでしまうのではないかって、青の彼岸花の、ね、水柱、水柱イコール青、青は死ぬ。 まあ、義勇さんもね何かしらの表紙で載っていたということで死ぬかもしれないという可能性があるんですけれども義勇さんには死なないでほしいですね僕は義勇さんと無日同士なので僕ははい以上です考察また続きます いいやいや、またまた来てしまったよ『よ鬼滅の刃』今後の考察についてなんですけども今後はね多分、まあ、映画化で第2話第2シーズンが出てくると思うんですけどいや漫画の考察はね全然読めないんですよねここまで行ってきたけれども多分煉獄さん父鱗滝さんが何とかして何とかしてはい何とかするんだと思います多分ねあと あと3巻くらいコミック3巻くらいで終わると予想がされているんですけれども僕は永遠と続いてほしいですねもうるとくらい続いてほしい70巻くらいまで続いてほしいなっていう考察でもなんでもないこれでけたこんな感じかなでけたこんな感じでちょっとこれはね修正っていうか していきますはいということでラストのね鬼滅の刃考察についてなんですけれどもまあね、だいたい話いたいことを話した。まあここまで見てくれたみんなに愛してるってそれいらいしか言うはとはないいはな。あはは これも意外と時間かかった。これも一時間くらいかかったなんだかんだ。なんだかんだかかるわ。ででん通訳。かっこいいでも全然。どうして消せない夢も止まれ。こちら三種類。まず一個目こちらとこちら。 今速攻で書いてるこちらはいこれえー、っと、欲しい方いましたらあげます<笑>ということで欲しい方いたらコメント書いてくださいコメントの中から、まあ、Twitter の ID かなんか書いてくれればちょっとそこから当選者選びたいと思います、まあ、いないと思うんですけどはいということで登録してください太郎でしたババイバイ